はいおはようございますラスカルでございます本日の動画はですね久々にゴールデンタイガーさんに向かってまいりましたこちらのね、えー、ゴールデンタイガーさんなんですけど先日、えー、麺の方が自家製麺に変わったということで、えー、早速お邪魔してまいりましたで今ねちょっともう食べてきた後なんですけど今回いただいたメニューの方が限定メニューをね、えー、2種類頂 い, いてまいりましたので早速本編の方へどうぞいただきます よし。 えかか見えるかなこれシャーシューがさめちゃめちゃこれでっかう ん, ん<笑>うん。うんうん よく食べます。<音声><音声><音声> <笑><笑><笑><笑><笑><おー>い<し>いよ<い>。<笑><笑> うんう ま, <笑><笑>まっ。<笑> I can't believe it. One more! You're good! <の音><笑>れすごい、<笑>それすごい<笑>い が, がいい<笑>それですよね。 よし。いいね 彼氏がね。<音楽><音楽><音楽> 行きますねうん、はいということでいかがだったでしょうかゴールデンタイガーさんねもうめちゃめちゃうまかったよね自家製麺になって今までとはねまた違ったコシとか食感味わいになっていたので今までね、まあ、ゴールデンタイガーさんに行って美味しいと思った方でもまたね改めてお店に行って食べてみると違った美味しさがあるんじゃないかと思います で、今回は特別にね自家製麺を作っている製麺所にも撮影行ってきていいよってことで、えー、承諾をいただいたので今ねこう来てるんですよちょっとね最近ね、えー、製麺機なんかも僕も買ってねこういったこの製麺技術っていうのはもう興味津々なのでちょっとね見ていきたいと思いますはいということで製麺所に潜入いたしましたこちらが店舗等でも使用している自家製麺ですがストレートで綺麗な太麺ですね こちらが製麺室の映像になるんですがしっかりとした製麺機と攪拌機でこの大量に積まれた小麦粉当日うつ分の麺については既に製麺が終了していたのでそちらの映像はありませんが機械等々を見ているだけでねもうこれ何時間でも個人的には過ごせるぐらい魅力的なお部屋でございます またこちらの製麺所さんからゴールデンタイガーさんでもいただいた TKM がオンラインショップまたは店頭販売をしておりまして合わせて製麺所仕様のおしゃれな保冷バッグなんかも一緒に販売しております製麺と販売を担当しているお二人がお待ちしておりますので気になる方はお土産 TKM を店頭購入してみてはいかがでしょうかまたオンラインからの購入も可能ですので概要欄から公式ページもご確認ください